赤年からやってまいりました縁結びですどうぞよろしくお願いいたしますそして第十六回浦和予想会おめでとうございます私たちの例は笑って結ぶと書いて縁結びと呼びます笑う稼働には復帰タル大いに笑い微笑み そして幸せをつかみましょう鳴コを鳴らせば大地が震れ傘を回せば雨が舞うよさこいの舞はよさこいの花笑って踊って結び踊り声をかなえ古今東西踊ってみせましょう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 どうもありがとうございました、縁結びです。